「このまま僕がそこにいて君の近くに暮らして<笑>」「おじさん来たよってそんな暮らしわ歩かない<笑>」「エロ短自分を変いてみる」「そこに君はいないど<笑>こにもいやしない」「誰からの僕の」 苦しいんだよけどさ俺はよどこでもうまかやれやしない絵の水ぶれん描いてみるそこに僕はが い, いないどこにもいやしないもしもだとかどうしてたらとあれこれ思ってもきりがない絵の水ぶれん描いてみる1ミリも動きやしない1ミリも動きやしない 夢をわずかな光を見据えてそうじゃない子じゃねえって見せてやれなくてもいいなもう絵の短いを描いてるそこも誰も 手のみりぶりをいてる「そこに誰もいない」「誰もいらしない」「何がどうしたってどれをこうしたってどの名の上が出てきやすね手の上で文様を描いてみるそこにない」何「何にも荒らしない」何ない「何にも荒らしない」何ない「何にも荒らしない」